どうもみなさん、こんにちは。ゆずくんです。今回は、USB の中で、比較的安い USB を見つけたので、紹介していきたいと思います。こちらの USB。結論から申し上げますと、この商品を買うのは、マジで、このめき食べたいです。512GB の USB。これ、いくらだと思いますか ?USB の相場っていうのは、1GB×10 倍よりちょっと大きいぐらいかなっていうぐらいだと思うんですけど、 これの値段が512以下にも変わらず4999円っていう風な感じで u s e の中ではまあ比較的安い方なので購入させていただきました Amazon のレビューがちょっと悪い感じだったんですけど本当にレビュー通りに悪いのかっていうところも含めて容量チェックも含めてやっていきたいと思いますまずは何と言ってもやっぱ開封が必要ですよね パッケージ全体的にすごい綺麗で、どっからどう見てももう綺麗としか言えないようなデザインですね。<笑>すごいです。でも実際に USB 使うときに、パッケージが綺麗かどうかって関係ないんですよね。じゃあ開けていきます。これ開ける場所がすごい難しくて、下側にちょっとだけ切れ込みがあるかなぐらいの勢いでしか開ける場所がなくて、下からハサミで開けさせてもらいました。 USB の見た目はこんな感じ。USB3.1 ですごいスムーズに動いて、この値段なら全然いいかなでは、動作テストやっていきたいと思います。容量チェックしてみると、ライトのスピードは 29.4MBps ぐらいなので、4時間かかったんですよね、これ。読み込みの速度に関しては 100MBps ぐらいなので、 まあ、言ってることは正しいのかなっていうふうな感じではあります。ただ書き込みが遅いっていうふうな感じですね。ま、ああの、忖度なしで、この商品を買うか買わないかって言われたら、全然買ってありだなっていうふうには思いました。結構値段も安いので、まあ、買ってみてはいかがでしょうか。全然ありだと思います。え誰が一番面白いだってユースパミコチャンネル登録しか、勝たん